<笑><笑>拾ってきたの い, いやいや、あのここで生まれたやつあ、生まれたやつかここで勝手に生まれたやつをここでいわゆる培養みたいなのしてすごい、うん、生まれて、生まれました今日も生まれてます。インスタにいっぱい説明が書いてあって勘だろうな<笑>非常にわかりにくい説明で、ね、<笑>いやいやいやここで生まれたって、ここで産んだってこ と,、えー、と違うよ。 なんか錬金術師みたい な, になりましたこれ生後何日ぐらいって。 とか1ヶ月か1ヶ月月かきななっっらいいいにてるつすごい大きくなな、ね、いいなくなっ、ねはい、くなったら茶色くなるもんなそうですね、まあ、大きくなっったらっていうか茶色っくあサカサクラの。 人気です<笑>あのポリプと。ポリプ。ポリプとクラゲとプラノロイドってなんかこの、これが。ちっちゃいやつ 0.1 ミリとか2ミリぐらいの。なんかそれが。付着するとここに、今、また新たにポリプになってくる。ああ、ほんまや。え、この浮遊してるやつ、0.1 ミリぐらいのやつは。が。 着着すると、着手みたいにピンってくっつくとポリプのでなポリプがまたプラノロイドっていうのを作り出してコツコツって離れてまた浮遊して別で麦に繁殖してくるなんでポリプを見てみると微妙にプ ラ, ノプラノロイドをくっつけてるやつが何個かいますうなんかこう生えてるなんか脇芽みたいな。おー 何を質問したらいいかよくわからんぐらい複雑やろ。複雑ではないんやけど、<笑>あのこの浮遊してるやつは大人が出すの？違うってこと？えっとこれはポリプが出すやつです。プラヌロイドはポリプが出すやつでプラヌラが大人が出る。<笑><笑>プラヌラみたいないわゆ、ね、る卵みたいなものをポリプも発生させることができる。うん じゃあ何、赤ちゃんでも赤ちゃん産むし大人でも赤ちゃん産むしって感じでそうですただこのプラヌロイドはその無性生殖なんでいわゆるクローン、うん、あーなので同じ遺伝子みたいなのでプラヌランはちゃんと両親、まあ、オスとメスからあの受精してできた卵みたいなオスメスの見分け方っていやサカサクラゲはちょっと分かってますね<笑><笑>水クラゲは分かるんですけどねええ う ん, ク ラ, ゲはなるんかなクラゲを捕食するのは大体ウニガメとかマンボウとか。 浮遊している 0. 点何ミリの時は、ちっちゃい魚にも食べられるってこと食べられると思いますけどねああすみません、ありがとうございますいいこれは映さない方がいいです<笑><笑><笑><笑>あ、こっち映してくださいあ、こっ が出てくる。昨日採集してきた餌です。で餌の中にあのー、あが飼いたいカニさんとかエビさんとかいっぱ い, い。いますえっ、いっぱいおる？どこが？えいっぱいいますよ。ああ見えてちっちゃいのがで光でわってやるとわってくるんで。あーこれカニカニカニカニ。カニカニカニ 浮いてるんか。カニカニこれメガロパイ精セス。えっ、ー、とーエビになるやつ。カニになるやつ。カニになるやつ。あここ前に前撮ったやつの。やつのカニ。あとあこれヤドカリの妖精。グラウコトエ妖精。これこれこれこれこれこれのやつこれこれ見えない。<笑>これあこっちの魚カニ。 これがグラウコトエ養成。あと影、<笑>影がここに、ここに影がある。ああ、ね、確かに。影がここにあります。<笑><笑>でもカニの形してどこもあるのかもなも。は、う、い、ん。でもまだ泳いでって。この透明のやつがあのグラウコトエ養成て言っ て, いってあのヤドカリの養成です。今万歳しよう。本来はこのピッピッピってあの。 半透明のちっちゃいピッピしてるやつを細かいやつがいると思うんですけどこれがご飯ポペポーダカイヤ汁です、ね、すごいね昨日ちゃんと鼻水垂らしながら撮った<笑>寒かった寒かった昨日は匂いろいますあの割れ殻とかこれはメダカです たぶん淡水が入り込んできてる、ね、え海でてきんで海で取ってきてました海っていうかまあ汽水かな水っちょっと、ちょっと海水のあれが強い感じのもう終わったな<笑><笑> すごい綺麗になってしま、ね、うそうなんですでこのはヒ、い、ゲも、はいはい、一本一本ちょっと離して今回は綺麗になんか発見が遅れると他の子に食べられちゃうことがあるのでうまくできるとよいしょこんな感じですかね すみませんお邪魔します。いえいえひげのはいひげも脱皮 っ, ってこれだから中に新しいやつが入って、それをこれ脱皮するの脱皮するみたいですね。この細いの細いからこの細い中にまた細いやつが入ってま、ねはい、す、うん。でここの頭の横からエビとかはここから抜けていくのでシュッと抜けてきて。 脱皮柄コレクションを今集めてるとこでいや<笑>いいと思いますよよえー、すごい、はい、そこのヒゲまで脱皮するそうですいや脱皮するのは知ってるんやけど綺麗にこんな脱皮するっていうのがすごいな結構目もこの口が口丸いなんかオウムの殻みたいな感じにそ こ, こ残ってたりとかなるほどかっこいいですね いしねいいえ、ありがとうございます。 すごいよねこのヒゲが脱皮するやん綺麗にさてるどうなってるかわかんないんですけどね。脱皮前の中に<笑><もう><笑>ぐちゃぐちゃなってるのか何なのかまだこれ柔らかいかな、はい、いやちょっと時間経ってるんでも う,、はい、もう通常ぐらい、はい、多分柔らかくはないと思いますただこれも特に切れてるヒゲがあったらまた次の、うん 修正するありがとうの子たちのっちゃい 0.01 ぐらいの。 指と比べめっちゃい大体大きいので 3.5 センチぐらい。